「あしさに埋もれていた僕は弱虫だったんだよね」「君と話し疲れていつか黙り」 ストーブ代わりの天熱機赤く燃えていた地下のジャズキッ変われない僕たちがいた 時がなぜてゆく僕が一人になった部屋に君の好きなジャーリーパーカー見つけたよ僕を 忘れたかなダメになった僕を見て君もびっくりしただろうあの子はまだ元気かい昔の話だよね しさに埋もれていた僕は弱虫だった